えー、皆さん、こんにちは、藤井翔です、えー。こんなところから失礼いたします、今日は私の、えっと、プライベートスポットの教会というので、コンサルティングですけれども、動画を撮っていこうかなと思っておりま、す。えーまあ、その会社がね、まあ、でかくなるにつれてとか、人学校えるにつれてとか、いろいろコロナでねあの、これを見ておられる全医師とか治療家の方々も、いろんなダメージは医療業界、非常に多いですけれども。 まあ、私は私なりにこの自分自身のバランスを整えるためにまあいろいろ場所ちょっと公開できないですけどいろんな場所を持ってますまあこのこの動画見てる人ってっ前はあの海らへん行 っ, ってたんですけど今日はちょっと秘密のまたあの山の中なんですけど、えー、こんな感じで、はい、こんな感じのところになってます、はい えー、まあ、まあ、仕事が立て込んだりだとか、いろいろ大きな意思決定をやったりとかする前後の時は、やっぱり、えー、ここにまあ家族と来て休むとか、新しいインスピレーションが生まれるような形っていうのは、正直かなりありあますねでなんでかっていうと、まあ、働き詰めてても新しいアイデア生まれないし、まあ、あとなんていうんですかね、自分自身がこう行動するよりも、何かを決める側に今、回ってるので。 現場に出るよりも、現場に出る人たちを支えるっていうことをあのやらせてもらっている立場なので、やっぱりなんていうんですかね、まあ、こう体を動かさない分、脳と心とか、ストレスの面ですよね、まあ、そこをやっぱり自分自身は、もともと会社をでかくしていきたいんで、えーまあ、そういうことに向いてる、まあ、スタンスを自分自身でまあ作っていってるという形になってます。はい、いいでですよなので皆さんも、まあ 正直、0 1の時は無理ですね、0 1の時はガンガン詰めてやるしかないとは思ってはいるんですけど、0 1のフェーズがあの終わると、えー、やっぱこういう風に休んだりだとか、えーまあ、違うことをやりにいく、休んだりだとか、ちゃんと自分のバランスを整えるってことですね、インアウトバランスだと思ってるんで、まあ、そういうことをやるっていうことが、えーまあ、起業家として成功し続けるため、第一線を走り続けるために必要なんじゃないかなと思いますので、参考にしてください。今日コンテンテツ特ににないです本当にただ ちょっと喋っただけですけどご参考にしてください以上です面白かったらいいねとチャンネル登録してください